タルジャーまあミディアムのスイングで、うん、AABA888 で,、うんえー、でこうエンディングは AABA A, A のサビアートの A の4小節目から4小節目あ、うん、あ,、うん、あエンディングってこうだ、うん、でえー、とここはまあまあリピートでそのまあ小節だけだねだからね、うんえーうん